です。今私たちは兵庫県の明石市にやってきましたよ今からちょっと商店街見て回ろうかなお腹空すいたから明石焼き食べたいねんけどな明石やからな<笑>あれが何、うんうん、魚の棚でそうやでほんで魚棚っていうた。ノード<笑> あれあれ明か焼きって卵焼きっていうね、地元の辺り。知ってるんってな い, いや、これ見て思い出して。卵焼きのことなんて言うの<笑>ややこしい。<笑>でも、私は卵焼きで、なんでおで ん, おでん<笑>おに来て。<笑> やわらかい。 お焼き美味しかったな、めちゃくちゃ。なんぼでも食える感じやな。せん軽いからな、うん、ふわっとしてるからなんぼでも食べれるの意味がわかる。なんか柔らかいし、もうお出しで食べるの最高やな。うん、タコが美味しくない。アナゴンも食べたけどやっぱタコやな。うんうんうん、うん、味濃いな。な、うんぼ<笑>でも食べれる。美味しかった。念願のお焼き食べれてきました。 サ<笑>ナ危ないよ。もうつくね。 ちょっっっででいいいいこここここれれがでがあ一番端っこやななここ受付っぽいなおここですかはいはい。 海鮮ドローンとかもねレオ、おった<笑>なんかガタガタ聞こえんなと思ってここよ、今日はお家端っこでよかったやん逆に トイレ遠いかなと思ったけど、そうでもなさそうだし。あれ？うん。全然知れてる。一時期思った。うん。中華今日寒いないと思うさ。今日は活躍やね。うん。なんか今季一寒いとか言ってたね。<笑> 大丈夫<笑>こんな時にうんめっちゃ寒そうい では、ゃあバイバイ<笑>俺の残ってた生ハムと か, 言ったかいたし。 とりあえず鍋食べられへんくなったか後でつまみに欲しかったら。<笑><笑>うまっ。これも置いといたほうがいいんじゃん。まあ、初めて見たな。ワインに。うんうんうんとりあえずじゃんこれはこれで置いておこ冷蔵庫入れとくもう鍋する？ うん、鍋すんねやったらここに出そっかうんせんどどこかのうん、うん、<笑>いつもはさ全部作るんやけどさトマト鍋私オリジナルでうんそんなん買ったいつ買った、うん、あ前買ったなうんもう今日は鍋のもとで作りましょうその鍋にはちょうどいいそ う, そうやねあの家にあるやつやったら2個いるもんな 何か電気低な下げ何、うん、で行くかなここがあかんのか暖房もこれもが無理なんじそうかもあ、缶っぽい能力オーバー どっちかにしなあかこれ切ったらいいけど<笑>寒いとこで食えってことやな<笑>じゃんじゃじゃんできたできたなんかどんやろ寒いんだけど うん、美味し い, からないで<笑>あそうなの私がいつも作るのとどっそうなんい そうそうそう。 とんねーな大人で<笑>少年の心を忘れたかこれをすることでいろいろ一緒に食べれる、うん、といお湯出てるのそれ。出てないめっちゃ冷たい<笑>でも俺ちゃんとお湯持って来てあげたい。全然温まってくれへんなんでなの もうめっちゃもう小声のだけ小声で腕から気をつけたはっはは。楽しみは最後に取っとくタイプやろ。そうやで。で食べ物もさ。エビフライ最後。<笑>エビフライ別に好きじゃないから時間<笑>がわかんけど。あの八方菜に入ってるウズラの卵最後。<笑><笑><笑> で、5時間目もほっぺたに入れてるタイプやろ<笑><笑>ちょっとつけさしてもらおうでもう我慢げんあ、喜びの瞬間暑いんかいそら今まで冷たかったからなかもうちょっと水入れたらええね水入れろ 入れすぎや入れすぎやってやそんなことない<笑>頭からかぶったらいい整<笑>逆整う気持ちいい整うの逆やで普通いいな雰囲気焚き火してはるわ焚き火しよっか はい、や、バーみたいな。暖房つけていったから、奈々が前におるやっぱり。すごいね。じゃあ離れなさいって言ったらちゃんと離れた。あれ、ちょっと何してんの？ 真ん中で切るからうん、どうだっる半分に切るどうしよう。 おいいね入れましたどうこれも一緒に入れようと思ったのにフルパイがただしまった。 なんて言ってたからな<音声>風があるから体感できればもっと寒いです これさ、キロミちゃんにもらったやつ何かわかるーカーすごい ね, ねこれ中見とってやるこうしたら中がどーうる、ん 40度すごいあちゃーうまいコーだらけ はい本日は RV パーク明石東港に行ってまいりました24時間使用可能なきれいなトイレはありがたいですよねちなみにダンプステーションもあるんですよそのほかドローン体験施設があったりレンタサイクルもあったり晴れていったらいろいろと楽しめそうです釣りをされるなら海上釣り堀 @c はいかがでしょう 高級魚がが狙えるらしいですがただし大人1万 1,000 円なんだとかかなり釣らないともってが取れないかなワンちゃん連れの方はロックランもあるのでご安心を徒歩15分圏内にはモンタナ商店街や飲めそうな<笑>こんなお店もいっぱいありましたよ。 まで、ね、5分ほど走ったところには、お風呂やスーパーもあるので、車中泊をするには本当便利な場所だなと感じました。向こうには明石海峡大橋が見えています。この手前の大倉海岸を散歩するのも気持ちよさそうですよね。それでは私たちもお風呂に入って帰りたいと思います。じゃ。 またねー。